じゃあ、えっと、今日はですね、あのそれに引き続きまして、ユークリットの誤助法は多分あの、去年の台数の授業でもやったかと思うんですが、あのこれは多分確実に、あの数学類では少なくともここでしかやらない内容なんですけれども、うん、あの拡張ユークリット誤助法というのを紹介します。で、えっと、どこが拡張なのかということなんですけれども、まあ、基本的にはユークリットの誤助法なんですね。で、えっと、どこが拡張かというと、えっと まあ、A と B を整数として、それからあの D がと A と B の GCD のときに、こういう関係を満たすような S と T っていうのは存在します、えーとあえーと。D がですね、A の S 倍と B の T 倍の和になるような、等しくなるような、そういう S と T が存在します。で、これを、この S と T を効率的に計算しようというのが、この拡張ユークリットの拡張の部分です。 で多分あ の, 前, あの前年度のですね大数入門で使った教科書にもある程度こういう計算をやられている部分が あ, のあるかと思います多分あの皆さんも後で見ていただけると分かると思うんですがこの拡張輸っのご情報ですとあのこの s と t をですねあのより系統的にあの順序立てて アルゴリズムの形で計算できますので、まあ、その辺も比較してみると よ, よいんじゃないかと思います。で、えー、その定理なんですけれども、一応、あのー、拡張ユークリ区域のご情報というのはよく Dextended Euclidean Algorithm というふうに呼ばれますので、あの頭文字を取って EEA、まあ、と略称することにしますで。その定理の内容なんですが、 まず A と B を整数としまして、代償関係としては、非、まあ、ゼロですね。非ゼロでかつ、えーと、A が B 以上であるということにします。あごめんなさい。非、え、負、ー、ですね。非負です。失礼しました。負の整数で、えーと、A が B 以上であるということにします。で、えー、と次にその乗用付きの除算によって、と先ほど の, あのユークリッドの定理と同じようにですね、定理 EA と同じように、この 乗、え、用、ー、の列 R1 から R のラムダプラス1それから小の列ですね Q1 から Q のラムダというのを同様に定めますで次がポイントなんですけれどもこの S の0から S のラムダプラス1っていう数とそれから T の0から T のラムダプラス1っていう数を次のルールで定めますとまず i が0の時は S0 が 1T0 が0 で、s が1のときはあ、i が1のときは、s1 が0、t1 が1。それから、えっ、ー、と、あとは全化式で定めるんですけれども、えっ、ー、と、s が、あの、si プラス1というのを、s の i マイナス1から、si と qi の積を引いた形で定めます。それから t の i プラス1についても、これは t の i マイナス1から、ti と qi の積を引いた形で定めます。 なおあのこれをですねその乗与 の, の列の計算と実はセットにすることができましても、えー、ともと乗与の r の i プラス1っていうのはあの r の i マイナス1から riqi を引いた形だったんですけれどもこれと同じように s の i プラス1と ti の i プラス1も計算できますので、まあ、しばしばこれから後ではその r の i と s の i と ti のセットでこう割り算と一緒に この SI と TI も定めるということをやりますので注意してください。で、この時に成り立つのが次の主張です。まず、i が0からラムダプラス1に対して、この SI と A の積とそれから TI と B の積の和が RI に等しくなります。で、特に i がラムダの場合には、 えっと、A の S ラムダ倍と T の T B の T ラムダ倍の和が A と B の GCD に等しくなります。これが1番目ですね。それから2番目の性質は、これは S ラムダと T ラムダの大きさの見積もりなんですけれども、もし I が A が正であれば、I が0からラムダプラス1に対して、この Ti の絶対値が A 以下、かつ Si の絶対値が B 以下。 となりますそれから A が1より大きくかつ B が正ならばもう少しこの場合はとシャープな見積もりが出て T ラムダの絶対値が2分の A 以下かつ S ラムダの絶対値が2分の B 以下になるという性質があります。ここまででしょうか。で、とまあ、今日はですねあの、まあ この定理初めて紹介しますので、まああの、今日は基本的なことの説明に限りますけれども、でまずその先ほど主張の2番については、あのここではあの証明は省略しますで、まあ。今後の授業で取り上げる可能性はあります。まずあのこの1番が成り立つことだけを一応今日は示しておきたいと思います。これはあのキノコで示すんですけれども、 まあ i がロと一の時は、その定義から成り立つということですので、えっ、ー、とこれは各自で確認しておいてください。で、えっ、ー、と、問題は、その、この i が二からラムダプラス一の時ですね。で、あ、これラムダプラス、ラムダマイナス一まで、例えば成り、成り立っていた、あえっ、ー、と、i マイナスか、えっ、ー、と、i マイナス一まで成り立っていたとしましょう。 でこれで、えーと、もし r の i マイナス1までこの定理が成り立っていたとして、でこの r の i を計算するんですけれども、えー、r の i というのは序、まあ、断ですから、r の i マイナス2を r の i マイナス1で割った乗与ということになるわけですね。そうするとこういう形 の, あの、まあ、関係が得られます。で、ここでその r の i マイナス2と r の i マイナス1は木の方の仮定を満たしますから、えー、とそれぞれ このような形で展開します。えっ、ー、と、r の i マイナスっていうのは、えっ、ー、と、s の i マイナスにかける a と t の i マイナスにかける b の和に展開されると。それから r の i マイナスも同様に、えー、こういった2つの和に展開されるとなります。で、今度はこのですね、えっ、ー、と、式を全部展開した上で、えっ、ー、と、a と b に関してまとめるんですね。そうすると、 何、えー、と, とかかける A プラス何と か, かける B という形にあのなるんですけれども実はあのこれをよく見ますとこの A のにかかっているこの部分というのはこのアルゴリズムで中で定義した SI になっていることがわかります。でまた B にかかっているこの式もこの拡張育率のご情報の定義を見ますと実はこれ TI になっていることがわかります。ということで、えー、とこの RI というのもやはり このアルゴリズムで定義した SI×A と TI×B の和で表されるということで、あの機能法が完了すると、の証明が完了するというわけです。ここまでいいでしょうか。えー、ということで、あの今回のその、確証受けてご情報のアルゴリズムですね、えー、アルゴリズム EA という名前でここに書いておきましたので、えー、説明、一通り見ておきたいと思います。えー、入力は R の弦、まあ、あ F と G で, で、それに対して出力は D と S と T という R の弦の組みです。で、どういう関係式を満たすかというと、D は F と G の GCD でして、それから S×F と T×G の和が D になると。そういう条件を満たす、関係式を満たす S と T を出力します。で、 その計算の方法なんですけれどもまずいろいろな変数の初期化ですが R0 に F を代入しそれから S0 に1を代入し T0 に0を代入しますそれから I が1インデックスが1の部分では R の1に G を代入し S の1に0を代入し T の1に1を代入しますあと I に1を代入しておきますで えー、と次のステップではその Ri が0でない間、次の計算を繰り返しなさいって言うんですけれども、まず、えっと、の計算ですね。R の i マイナス1を R の y で割って、その小を Q の i とせよと。それから上位を R の i プラス1とせよということですね。で、次にその s の i プラス1と t の i プラス1を計算しますが、これはあの、先ほどのその定理に従って、 これらはその s の i マイナス1と t の i マイナス1の組からそれぞれ9倍この si と ti の組みをですね 9i 倍したものをそれぞれあの引きますであとその i に1を加えてこのまた繰り返しをって計算するということでえと Ri があの0になるまでこの繰り返しを行いますで最終的にその Ri が0になったと その1ステップ前の数ですね、r の i マイナス1が非0の常用の最小のもので、今回出力すべき GCD ですから、r の i マイナス1を d に代入すると、それからその時に得られた s の i マイナス1と ti の i マイナス1の組みをそれぞれ s と t に代入するという形で、d と s の組みを介して、アルゴリズムは終了ということになります。 ここまでいいでしょうかで一応あのテキストにも例題がありますので実際にどういう形でその r と s と t が計算されるかちょっと例題を見ていきましょうテキストですと例の 4.23 というのがありますでここでは F として119それから G として35という2つの数に対してこの各種ユークリット誤情報を実行しています でまず、この R0 と R1 を定めるんですけれども、まあ、R0 は F を置くわけですね。F を置くから119ということになります。それから、R の1は G に置きますから、これ35ということになります。で、まず次のステップでは、この R2 と S2 と T2 の組みを計算するわけなんですが、まずその R の2というのは、この R の0を R の1で割った乗用なわけですね。 そうすると、まあ、119を35で割った乗与ですから、この場合、えー、と小は3ということになります。で、その乗与はまあ14と出てきます。で、S2 と T についても、あのこの R0 と R1 から R2 を同出したのと同じ手順で計算すればいいわけですね。そうすると、一応こういったあの数の三つ組みであの計算することができます。でそれによると、とまあ、S0 が1、T0 が0。 それから s1 が0で t1 が1っていうのを代入してでこの引き算を行うことで s2 は 1t2 <笑>はマイナス3というふうに出てきます。下<笑>あの同じようにですねこの r の 3s3t3 についてもこの r1s1t1 の組から r2s2t2 の組の q2 倍を引けばいいということになります。でこの q2 はどうやって決めるかっていうとこの r1 を R2 で割ったときの小を9にしなさいと。いうことで計算しますと、この場合は R の3、乗与は7と、それから S の3がマイナス2、T の3が7というふうに出てきます。で、以下、まあ、大体同じような手順で計算しますので、詳細は省略しますが、R4、S4、T4 というのが、こちらの下にありますように、0と5とマイナス17ということになりまして、ここで、 R の4が0になりまして、R のとして乗用が、0の乗用が出てきましたので、ここで繰り返しの計算が終了するわけですね。そしてアルゴリズムに従いますと、この時、0でない最後の Ri の元を、が、与えられた F と G の GCD になるということですので、答えとしては、この GCD は7と。 それから、それに付随する S, S と T なんですが、S3 のマイナス2と T3 の7と。でこの組みを介して、このアルゴリズムは終了するということになります。ここまでがだいたいこの、まあ、レーダーによるアルゴリズムの動作ですけれども、よろしいでしょうか。 ということで、今回はですね、その、まあ、かかんの、えー、基本的な定義 の, あの復習をしまして、それから、えっ、ー、と、ユークリットの誤助法ですね。えっ、ー、と、ユークリットの誤助法は、まあ、多分、皆さん一回は授業でやったと思いますので、内容を復習した上で、その上、乗与の、その、誤助法の列の長さに関して、ちょっと性質を、あの、少し詳しく説明しました。それから、えーとまあ、今回の中心であります、あの、拡張ユークリット誤助法についてあの、説明をしました。 であと次回はですね、拡張育率のご情報の性質に一部少し触れます。あのまあ、テキストも見てもらっても分かると思うんですけれども、拡張育率のご情報に関しては、一応もうちょっと説明すべき性質がいくつかありますので、それについては、今後1、2回ですね、また今後の授業の中で時間を取って説明していきたいと思います。 それと同時に、えーと、次回以降の授業では、その確張ゆっくりとのご情報の応用として行われる計算についてもいくつか紹介しますが、えー、と次回は、えー、と方逆減ですね、この乗用感、乗用感上でのその逆減の計算について紹介をしていきたいと思います。以上ですが、何かここまでありますでしょうか。それではあの、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。